演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はちこちらこちらセブンイレブンのタコとブロッコリーのバジルサラダを食べたいと思いますはあこういう風にタコとブロッコリー入っていてあと枝豆も入ってますねでそこの方にジェノベーゼみたいなバジルソースが入っていてカラてそんな感じですかねでは まず開けてみましょうそれで は,、えっと、はい。やっぱりこんな風にブロッコリーとかあとジャガイモとかも入ってますタコとか入ってますねではいただきますその割に食感にばらつきがあるのはどういうことなんでしょうかタコ意外を枝豆は統一されてますけど ブロッコリーはもう場所によってかかったり柔らかかったりと食感がまちまちで統一されてなかったですねタコやジャガイモ、枝豆なども入ってところの多分歯ごたえで噛み応えを出してこの量でも満足感を得られるという商品なのでそれはいいと思うんですけどかそう考えるとブロッコリーが缶の部分で硬かったり柔らかかったりというバラバラなのはちょっとどうなのかなって思いましたねバジルソースの方はちょっとほんのり香ばしさがきて 美味しかったんですがちょっと量が少ないかな、まあこのサイズだったらこの量が適切なのかもしれませんが、うーん、いかんせん、ブロッコリーの食感のまちまちさがちょっと好みが分かれるかなっていう部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。うーん、どうもにも食感が統一されてないっていうのは、面白くもあるんですけど、ちょっとコンセプトからずれてしまうような気がしましたね。それでは